最初は、えー、風の光の広場をスタして、風の中を流せようと、なんでそこで組み降りたのか、風の中を流し踊て、えーすね、流し踊る、アウトレットの中も流しつつ、空の広場で飛み降り、そしてここに来るということになってんでまし、えー、今日は一日中、ですね、イオンモールの中を踊り歩くということで、この後はですね、ちょっと休憩してから、洗濯ジを渡って風の方に降り、また、えー、光の広場に踊ること。 えー、戻っていきますまたあの別のチームもです、ね、こちらに向かってきますので皆様お買い物の合間にもしお時間があればまた見ていただければと思います。